もう皆さんもし可能であればぜひ先ほどの一部の時みたいにちょっと手拍子の方をお願いしたいと思います、えー、曲はえこちらはですね青森県の総踊り曲になります、えー、これはねぶたよさこいのホテでですねあの流れてる総踊り曲になります「ザ・フェスティバルという曲になります是非ところどころ手拍子できるところがありますのであの盛り上げていただければなと思いますもうそのの皆さんの あの手拍子とかですね掛、えー、け声これが本当にメンバーにとって、あのー、元気の源になりますのでよろしくお願いいたしますじゃあそれはおでは踊り子構え<音声>手 よ映画、オトゲンキー。 i e sorry. PEACH <laughs> OUT! ありがとうございました。